自分ができる最強の技いいよができる最強の技おリクエスト来てるねクロススリールを結構高くする方法オッケー。これ一番最初かな 何時ままでやりますかかなんかもう適当にやってるダラダラやってるもう限界が来る限界までやってるあれ<笑>ちゃん階段から落ちたことあるのやばいなオッケークロスビール高くする方法ねクロスビールっていうのはちょっ下だなサンキューかっこいいっしょ まず、超しっかり挟んでと思います。くるぶしとくるぶしんででここでが挟んで、ここでも超がっちり挟んでる。ほんで、うまくない。ちょっと合わせて話ますで、右側に倒れてあげるんだけど、ここにそうするときに、できるだけ上の方まで思いっきりるそわせうすると。と 押し付けながら上まで来って押し付けて上げるとめっちゃ高いこう押し付ける力が超大事。こうやっめっちゃあるぞ。こんな感じでやってみて。練習配信めっちゃ人来るね。 やばいめっちゃリクエストぶるいいぞ<笑>いっぱいいっぱいはいじゃあ次えー、っとクロスリール分かったかなあと音声聞こえにくかったら教えておとトモさんコンチニアそう押し付けグッと押し付けてあのこの何軸足に思いっきり沿わせてあげること高い位置まで沿わせてあげるボール一緒だよ クロスリールの後とに体の後ろかな？インサイドキックインサイドキックいきましたう。インサイドキックっていうのね<笑>。インサイドキックじゃあコスケ。お願いします。インサイドキックう、ね。これ足のねお。ホッチさんどうもこんばんは。違うあるじゃないですか。本で野球部と教えます。インサイドまあその方ですよ。インサイドで蹴るんですよ。インサイドで蹴るんですよ。<笑>えそうだよね。まあまあそう、すいませんサッカー部じゃないです。そこら辺わかんないですけど。インサイドできるんですけど。 はいはいはいはい、はい、っていう感じで<笑>適当すぎた<笑>え 間, 違ってない間違ってないと間違ってない間違ってないと足はどの辺でいけるの足はどの辺あのねここそこのなんかもっと細かく言うとどこもっと細かく言うとあのさ親指があるじゃんあのこれ足こ れ, これ足親指あるよもうここ したここここあここそこです骨 の, のところそうそうそ う, そうできるそんな感じですオッケーよし大丈夫かなこれ後で動画化するんだけど<笑><笑>じゃあまたあとで詳しくインサイドは説明するねクロスリール連続でやってください。 なやつクロスリール連続でいきましょうじゃあ10回チャレンジえ10回はできないいとある大学です、えー、ついてるついてるおしーよしよしここ大学あ れ, コ メ, ントなんかこれコメントすぐ切れちゃうね これか。えっと、コうスけくんの 1.5 ほんとかっこいい。うイエーイーよかったねー。はい。こんな感じで、ゆるゆくやっていくよ。えっと、そうここ大学。各一緒。ちょっと、はめてやらない。 ここれれスタジオ…あ、これねあねの…よくあるじゃん学校の踊り場のところえー、っと次次はあ手シュリケンさんお久しぶりですねありがとうございます、えー、最高のリ フ, フティングの数無限クロスリールのあとに体の後ろで回す<笑>確かに あ、あれかなんつっっ た, <笑>番で何ったっけもう<笑>コツはあってからやり方があってこれはバンドでやったうがいい。一回 まあ、ツーマンしてる間に回してあバンドさせてあげたらすぐに一発ギャグなんてやらないよ俺は あ, あごめんなさいあ、えー、<笑>げたら足あげたらすぐに下にモらラついて オーバーザールドついてる。はい、オーバーザールド。今日私は行ってきました。はい。せめて技の名前だけでも覚えます。<笑>技の名前超長いからね。何が一番長いかな。H T L アラウンドザワールド と,、ね、とかめっちゃ長い。 <笑>クリッパーでちゃんと吸収して止め長いっしょちょうだいげるだからおーお見 コツはあのー、平行にすればさ戻って乗るじゃない平行にしたら分かるこの平行あるじゃん一番吸収する場所、うん、一番吸収する瞬間平らになる分そう食いって上げずにそのまま止めよはいあ一番足をクロスして下げたときに、うん、一番ここがこの面が、うん、あの面こうこれこれこの面が一番平らになるとこで しっかり吸収さえボールに合わせて膝を落としてできればそこで止まればバチッと止まる一番吸収されてるっていう瞬間にし<笑>ゃるああごめんねあなそう見えないごめんねクリッパーに関しては先生今日いないからマジで今晩、ね、はーわどんどん入ってきてくれるオーバーザワールドできるオーバーザワールドオーバーザワールドアランドザワールドのあなたが似合っるのでようさん任せたわはい <笑>やられたなコメントはない絶た、えー、い。<笑> <笑>, 笑ったっコス介先生今日ふざけてたで足のこの辺でタッチしてで足の角度が普通こうじゃんでアウトアウスする時にここまで足の角度を持ってたここまで開いてこうやって回しようここまで開いて足の小指かつる指から辺ぐらいに開けるこんで持ってリフティングの触る位置を いつもリフティングしてる位置より高くやるって感じかないつも大会でつなげてやる技つなげてやってあ、写真家コースキーです一回じゃあ俺らアップしよ う, う、ね、<笑>ノーアップやだろ今日僕江ノ島で PV 撮ってきたんですよ近々アップするんで見てね めっちゃやりやすくなったナイスよかったぜらなかったじゃあアップどういうふうにしてるのかちょっと解説しながらやろうかあそうリフティングねもうフリースタイルフットボールはね今聞こえてるかな音楽かけてやってるんだけどもうこれに合わせて完全にやったりブレイクダンスの技とかやったりやってるからほぼダンスもう何リフティングとダンス掛け合わせてリフティングダンスです 言うなればリフティングダンスです康介ですお疲れ様です佐藤さんアマークリッパーのワールド記録持ってるんですよ実は実はしかも2年前ぐらいかなすげえめっちゃ人来るやん アップの君ご覧ください髪の毛染まっちゃってもうやばくなってますけど技の切れは相変わらずですよ本当にね「うのすごさ俺は伝えたいのたそういやすごいんだよ本当にあのー、こんなやってるじゃんもうねみんな才能とかいう問題じゃないんだよ才能だけじゃ追いつけないものがあるマジで 膝とかで、はい、音は聞こえてるよ、多分だ、うんだから、<笑>待って待って待って、えなんか、膝とかで音はめせる方法、教えてあって、あちょっと待って、一旦一旦いっストップです、あの、他の大学の方がいますので、これはあのプライバシーのフェイスっていうことではい、<笑>プライバシーフェイスっていうことではい。 ははは膝はめ<笑><笑>膝はめ膝ははははははあははははははは今のが音ははははミスっ 動画よく見てます。ありがとう。くるくる楽しそう。髪の毛直すってかい い, いや。なんかすぐバサバサになるのよ。なんでよ今。これとかめっちゃ気になる。これどうやったらなるのよ。お、かなちゃんいらっしゃい。なんかアディダス上手くなってる。 俺の顔にあってコスケにあんま合ってないの、うんだスカイパンあスカイロードって読めなからスカイロードうん徳田さんと試合3回ぐらいしたことある<笑>俺全部勝ってるから、うんうん、徳田さん戦ったっけ3回ぐらいやってそうそうそうそうそうそうそうそううに勝てうそうそ メーカーのメーカーね、アーバンボールっていうブランドアーバンボーンです。ではアンマサーーなですレッグビータってどうやりますか アランドザワールドできるようになりましょうミッチアランドザワールドって何ですかあのー、これできないよね、言うか、ん、ら俺かっこいいっしょ今作マジかっこいいこあ、今のみこれこれなんか、最初のタッチがアランドザワールドの、うん、えっとレクビーターバージョンのことを、ね、ミッチアランドザワールドって言うんだよねで、これができるようになったら<笑>レクビータに挑戦できるなんか、すぐ、なんか コーチとかがいないから、やりたい技をやりたくなっちゃうんだけど、やっぱその地道な積み重ねが、ようみたいになるコツ、一番の近道なんで、すみません、プライバシーフェイスです。ほんとに。はい。そう、だから遠回りせずにね、あのー、やってください。ほんとに、MR、M.Around ド h e から、あのー、ちゃんとできるようになって、レクビーター。そんな感じですね。 でもチュートリアルの方にもね、書いてあるんでね。<笑>そうだね、一つ一つだね。<笑>そんな感じです。<笑>はい。すいません、あのー、プライバシーフェイスです。はい。え、そうなの。<笑>まあ、でもうフにするより。こ, こ, これにしたいんじゃない。おお。<笑><笑> オーバーザワールドうはいはいうはいイイはいはいはいーいはいーいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいーいはいはいーいはいはいはいはいっいはいはいはいはいはいはいはいはいいはいはいはいはいえいいはいはいいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは ガビを刺さった。そうえ見てるだけでできちゃうんですよねコンボを中心にやろうとしすぎてる練習してたやっぱコンボねかっこいいからやりたくなっちゃうんですよねわかりますなんか俺ももともと野球スタートだったからそのやっぱ好きな技を最初やってたのねでもヨウとか他のうまいあっごめんなさいヨウとか他のうまい人たちと出会ってやっぱ その基礎の大切さっていうのをやっぱり学んでねそうだから基礎が全てですやっぱ野球とかサッカーやってるとコーチがいるからさ基礎って簡単に自然に簡単じゃないけど自然に身につくものだからかこうやって新しく始めるスポーツって基礎を忘れがちなんですよね、うん、っていうのを俺は学んだのでみんなにはそうなってほしくないんでやっぱり基礎からやってほしいですう、ね、すごい技やりたくなるのは分かるんですけど3 d ク x とか 2.5 とかけどもっと元の ところに視点を置いてね地道に努力してたらもう勝手にもうすり出クすなんてもうちょちょいなちょいって、ね、もうできちゃうんで俺全然ちょちょいなちょいじゃないんだけどそうそうそうそうそうそうだねそうだねじゃあようくんがそう、はい、そうですね1個目がまた野沢さんですです、ね、3本の矢的なね大し クロスオーバー。えー、シーオーティーマスクロスオーバー。ふえ。ー。三つがレッグオーバー。レッグオーバー。ーバーえぇー。うえ。ー。の三つが何が違うかっていうと、アランドザードはこっちの右足だけで振ります。クロスオーバーは、なんかね、ケンケンしながら、こうジャンプしながら左足で 自分えー、右足を逆の足に上げる。で、レッグオーバーっていうのが最後ね、がその回すも の, の足と逆の足でボールコンって上げて、またげる。これちょっとマニアックなの、ね、この3つができると、できたらその基本のコンボがあって、これをくっつける。 例えば今はある順番でくっつけるけど別の順番でくっつけると、そんな感じなんです。色々バリエーションが増る。はいはいはい。この三この三チュートリアルで出してから、こみつ絶対できるようったらいろいろくっつけてコンボが出て、うん。そういう風に注射は良い。めちゃくちゃ良いで す, いです、えー。そうだね。左右どっちもできた方がやっぱコンボになると。 うん、特にあのレックオーバーっていう技最後に見せたレックオーバーはエアームーブをやりたいならああいうマウス系をエアームーブっていうんだけどエアームーブやりたいなら必須ですはいそんな感じです基礎はでちょっとオーバーザワールド戻りますはいじゃあオーバーザワールド戻りまー す, 戻 っ, ます戻っちゃうんだよね<笑>、まあ、いいかうんさっきのアラ わた で, でいっぱい出るから、うん、外回しのわたね。これを完全にきれいにできるようなお疲れ様ですできるだけレティングより高い位置でボール触ってこう逆足のまだになんだけどこの時にジャンプがちょうどいいしジャンプどこでジャンプするかというとこの回した時にボールの上に足が来てもう本当足がボールの真上ぐらいにする 左こ、うんな感じ。そうすると、こんな感じ。こんな感じ。で、最後、2回目の足、もただこうやって回すんじゃなくて、まあ、1回目、また行きました、ジャンプします、こっちもきました。で、逆足が、またボールの真上ぐらいに来たら、膝を折って、こうやって上る。これね、膝の折り2回目の 膝のの折りが超絶頑張って、うん、ジャンンプのタイミングとでる、うん、あそうい大事この動きがすごい多いからそこをコンパクトにできるとすごいいろんな技が簡単になります。膝下のこのこの足こう ここからこうやってこうやって回すタここから下で回 す, よ, かったですよしちょっと使いながら雑談タイム雑談タイムあとトマさん仕事かはいおゆうききたお疲れ 数字のプラスマイナスが全く分からん。どういうことおい、スポンジボブ、大丈夫めっちゃメッセージが撤回されてるよ。お前、アンチかアンチかってやばい。ケ<笑>ンあっ、はい、雑談だよ。エアを安定させたいんですかどうせいい。さっきのね、基礎技をひたすら繰り返す。もうそうだし、あとね、 基礎技あるじゃんアレン・ザ・ワールドとクロスオーバーとレッーオーバーあのさっきやった3つねあれをうまくいろんな方向でいろんな形で組み合わせられるとめっちゃいい安定するあとねちなみにねボディバランスっていうのがあってこのさお腹のこのどこボディバランのそそそ腹筋って言われてるとこがあの、超大事でそこが筋肉つくとめっちゃ足上げてもなんか、ね、体がぶれなくなるらしくて。 そこをね、筋トレするのがいい腹筋でつく腹筋普通の腹筋すればつくあっオッケーオッケースポンジボーブ了解アンチないね俺のうがマジでアンチになフリースタイルいつから始めてますか俺ね今11年目ぐらい俺6年小学5年生ぐらいに始めた地元長野で おななちゃんこんばんは体感的なアランインアラングザワールがうまくできないんですがアドバイスお願いしますこすり上げるのができないあーそこむずいんだよねそこむずいそこむずいちょオッケー雑談タイム終了したらインアラからいこうかインアラからいきますかああ フリースター始めてばかりの頃の思い出を話してくれい。社藤さんか<笑>一番最から俺の倍にやってるぞ<笑>だって要は12年ぐらいでしょそう俺6年だから<笑> 倍, 倍ぐらい倍やってる倍やってるから思い出もすごいから確かにいや当時すごかった、ね、俺11年前だから、まあ、小学校5年生ぐらいなんだけどあんね俺長野県にいたのねずっと高校出るまででんで始めたかっていうと 唯一長野県で一人だけやってた俺の師匠に出、ね、会って始めたんだ出会っちゃったんだよねであのー、で、会<笑>あ笑わないの無理だ<笑><笑><笑>よぎるから関さんがよぎってくるからちょいちょい来るからね挟んでいってくれそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうさんそうそうそうそうそう <笑>まあ、そういう人に出会って始めました、一番最初のきっかけはね、でもね、なんだろう、リスティ襲うのもあるけど、そいつがもうなんか、プロすぎて、世界でも超なんか人気の当時でやってるプレイヤーで、もうね、世界中飛び回ってて、全然一緒に練習できなくて、1人で雪の中で一生懸命練習してたの が, うが、小学校の頃ろのお友達もそんな俺いなかったか マジでこいつらと出会ってくらいから一緒に人とボール蹴るの楽しいなって思い始めた<笑>やばいよね<笑>まずっと陰キャだねそれまでずっと陰キャやばい、ね、<笑>今こんなパリピみたいになっちゃったねえリフティングシーでもねモテるのはねこういうかイケメンだけですよ<笑>、えー<笑> でさ、俺練習しててさ、一回さ、うん、ボール電車に引かれたことあるか。電車？え、でもこの前トラックに引かれたじゃん。ボール。あトラックにも引っかかった。<笑>タクシーにも引っかかた。<笑>かれた<笑><笑>いろんなものにボールに引かれたことある俺。<笑>バンバンそバーンってやった、ね。<笑>あのね、あの時の方針状態とかやばい。<笑>マジやばい緊急停止したからね、電車一回。俺のボール入っちゃったせいで。 最初はコツコツだったよ超絶でだけど俺大会めっちゃ出たけどえっもうね最初の1年目バレンタイン最高何個ヨうくんはねあの365日のバレンタインデーだから毎日もらってるから<笑>それ何それ何<笑>そ全然知り分かんないどこ女王やん 何, <笑> 何, 何情報やどこでやっと<笑>ここやばいでしょこの場所はい ワンムーグ挟んでくっていう<笑>嫌いになりそう<笑>やめてくれ<笑>俺のファンを増やしてこう俺のファンを上に行くねすぐで超コンソ大会で優勝する鍵はえっとね、俺優勝したことないけど準優勝までか行ったことないんだけど優勝するのね、体力必要だよ。なんか考えてバトルするのすごい大切 例えば、ヨウみたいにさ、もうえげつない技いっぱい持ってると体力の消費がすごいわけですよ。なんでその技の出すタイミングとか、相手との実力差とかそういうのを、あのー、考えて、うん、考えるんだよね。うん。え、だってもう、ヨウ毎日話してても寝てる間とか俺が鼻血の処理してるから。本当に本当に。ああ、もうまたよく鼻血出してるみたいな、もう子守りだよね、ある意味。 絶対モテるよね君はると思うあのなんかね女に対してのねなんかあのもう誠実すぎてそうレッグオーバーのコンボするときにどの技がやりやすいですかって来てるけどレッグオーバーの次にやるってことそれともレッグオーバーにつなげるコンボまあつなげるんだったらクロスオーバーからが一番安定するかな クロスオーバーバやったらそう間があるんだよねタッチするだからいいんだけどこれ連続ラじゃないめっちゃ楽クローバークローバークローバークロバークローバークロ、ね、ーバ、えークロ、えーバ、えークロ、えーバークローバークローバークローバークローバークローバーんローークローバークローバークローバークローバークいーバークロー シーンは真面目だねそうなんですよシんどころじゃないですよね全神経真面目ですよ多分 ProbablyMaybe 学校って一人でいると怖いですよねいやいやいや学校一人でいるの最高じゃないですか<笑>本当に俺大学1年の時一人でもうあれだから、ね、もう勉強してたから<笑>そう本当に本当にマジでえもうなんか心 とかあのー、気をつけてありがとうございました私がピュンってもう帰ってもう練習してたずっともう学校なんて一人だよ、ね、普通俺今大学でも一人だ、うん、すぐ LINE してくるから「ゴースケかま っ, っ, ってよ」って「スケかまって本ほんとに」みたいな来るからそうかまっちょだからねよく、うん、え俺めちゃくちゃメンタル強いよほんとに。 もう中へ行く二人 組, 組組んでください死の呪文だからはマジか、ね、マジで大学にゾンビ出てませんかえ多分俺ゾンビって言われてるう ん, なんかギリギリゾンビって言われてる俺今までギリギリ人類だと思ってたんだけどギリギリゾンビらしい申し訳ないですはいはいはいはい自分や昼休み昼休み高校の屋上でダンサーと ダンサーできるって環境あるのめっちゃ強いです。屋上ってかっこいいよね。マジで。本当に屋上ね、なんかしょぼいからうちの大学。はい。シッティングのコツ教えてください。シッティングのリフティングでいいですか。はい、よくはい、コ、は、ツ、い。はい、頑張って。<笑>はい、え、はい、でもさ、俺ようさ、シッティングのさ、やり方違うからこれつま先じゃん。よう足の甲じゃん、はい。リフティング。よ、は、く、い、教えた方がいいよ。ようこの方が上手いから、俺よは全然。<笑>うん。 じゃあちょっとしたいしはい近くでうんそうだねはいちょっとしたいしまーすはい尻の骨はいいいよなに二種類あるんですよつま先と足の甲のリフティングがあるんですねでヨウくんは足の甲ですね三千円の中にうこのここでそ今動いているここでうんやただ足の甲の方が疲れないと思うでも俺足の甲え疲れないの足の甲疲れない 俺、つま先なんだけどめちゃくちゃ疲れんので足の甲にしようと思ったんだけどもう練習もうきつくてやめたわ足の甲かなそう足の甲の方かな多分ね楽ここ、うん、ここねそうこっちよりここでやるも、うん、うん、ただつま先の方がめちゃくちゃ速くできるそ う, だ、ね、そうですでかだっけどうやって練習するかどうやって練習しましょうあもうね目線と一緒だよ あ,、ね、あ姿勢があるんだけど手をねしっかりと一緒につく そうだでうん。定対策して、なんかね、手を上げてこうやってやっちゃいがちだけど腹ついたら、手しっかりと周についてそう、で、挟んだ状態からこんな感じで上げるか手からスタートさせて、ワーンをさせてはい、はい、はい、はいで、ワンバンでワンバンで最初やってるぞで、もうこれ余裕だな話になきたら二回、はい、2回、33回 まあこれやれば絶対これ。でね、おすすめの練習場所が後編に壁がある。ちょっとお湯見せよ。見せよ。見せよ。壁ある。壁があったわけげでなんでいいかっていうとるいい、シッティング飛んでっちゃったときにあの<笑>壁<が>、<笑>そうあのこんな感じ、<笑>こんな感じでやるんだけどあの。 こ、ね、壁があるじゃん<笑>壁がある目の前で練習するとボールが飛んでっちゃってもうりに行くの面倒くさくないからおすすめやってみてコスケじゃあねいいよー入ってきていいよ終わり くせなマジやってることめっちゃ寒いありなちゃんバイバイ抜けるかなまだ入ってきてねお五50人ぐらいいってんじゃんもうさあさあさあどんどんどんどんやっていくよどんどんやっていくよフリースタバスあ振フリバスで掘り下げられそうな技フリバスで取り入れられそうな俺フリバスで取り入れられそうな<笑><笑>それあるからあるか ら, あるからやってるからフリバス 難しいねえカズドラとかじゃない俺カズドラ結構いいと思うんだけどいやカズドラだいぶ足使ってねああユウケン愛の忍者チャオ忍者フィ<笑>スタイルと か, とか、かなんおお外周めっちゃ入ってるもっとブレイキンから入れたらいいんじゃなん、ね、普通に You guys enjoy watching、bro. なんだろうねシッティングで安定すれば技もできるできるできるもちろんゴリゴリできちゃう超派手な技レッツゴー超派手な技グライドとかスワイプスめっちゃ使えるめちゃ使えるスワイプスねすごい、ね、遅くな、ね、いあスワイプス教えてあげなよスワイプス使えるうんもうちょ い, い, い、ね、どういのこれはなんかブレイクダンスのダブルスワイプスっていう技なんですけど、はい まあ、まずボールなしでやったほうがいいね。ボールなしと姿勢は、シュンケくんって読むのかな、今晩、えー、まず。いらっしゃい。腰上げます。絶対できない 腰, は腰上げるの、腰上げてください。であ、スカイさん、バイバイ。左手を、ま来てねえー、下ろす、うん。左手と右足を最初つけて。で、左足と右手を離す。はい、で、この状態でいくのい。右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 こうやっ て, 言ってはさ、もうここ張っちゃうわけ、ね、うるいったら下半身が来るからまず上半身をうまく回す。であと横に行きすぎないか<笑>う ん, う ん, う ん,、うん。 回りやすくなるほといういうことで す, ということですまずそこから練習してみましょうプラスただんはリッティング使ってでもまあバスケで生かせるからめっちゃ生かせるよすごいそうん、だよあこ出てくる確かに確か に, 確かに週一で生配信あやるやるやるやる結構ね生配信増やすよ増やすよ生配信最高師匠くんはんやべ俺 B−BOY に教わってねえからわかんねえな お願いします。ご飯食べていきます。またきます。はいよ、い、はい。いいよ。はいよ。食べますかよりょうさんに送った技、どんな感じですかあ、どれだっけ出すけあのソールのやつ。<笑>できてる。できてる。<笑>じゃあ、れ<笑>一回練習タイム入る。3分前に抜けて戻ってきた。<笑>いらっしゃい。おかえり。 あああれ、あれ、待って、待って、あれね、重ね合ってさられてたのよ。なんか、どうやっと行ってる、あげて、あそ か, か重ね合ちょっとね、形が違うのえ、今の感じだよね、映ってたから。多分多分めっちゃ簡単。めっちゃ簡単。足触 違うか、私、微妙かも、これだよねえ、なんかもう、ジャンプ<笑>え、これめっちゃ簡単、めっちゃ簡単、最後は、<笑>そうジャンプして、触って、この外側で、外側を外、外側足を地面につけて、外側で、ポンってボール当てるだけ、<笑>ここがちょっとむずいなかな、ふっちやってないとむずいかも。 置いて、これで、これで。げるこんな感じで、ね、これネクロール。ネクロールか。これね、これはね、えっと。ネックキャッチします。ネックキャッチてい、ね、でいいよね。右でも左でもいいんだけど。上半身を斜めの上に。 思いっ切り斜め上にふってやったら、うん、肩からさ分かるこうなってるから真上にちゃんと当ってくれるのボールが、うんうんうん、そしたらボールが見えるように動画見ますボールが見えな、はいから、はい、で体がこうなってるからこ回して元の位置に戻るそうだね乗せてます抜きますこうやっ て,、ね、て, やってはいはいはいはい最初のこれも膝使う思いっきり膝使って伸びる 確 か, 確かに確かにお疲れネックフェリックと同じでこれと同じであそうそうそう肩から上げる感じそうそうそうそうそう上げるんだよね肩でここでビュって上げる感じビュってそうですその通り、ね、であとは肩で回る感じ上半身は首じゃなくてうんうんうんうんこう来たら首でこういくんじゃなくてここまで来ましたオッ OK 練習いってろ頑張って OK? いれいよそういう難しい技ダメだって ねえ分かんないから視聴者さん俺も分かんないよもっと簡単な20分してよあっあのね後でね再アップロードするから大丈夫大丈夫こんな感じえいええええええ うまあまあまあま あ, かかあまだまだ練習はするからねそうそうそうちょっとさこれ Twitter でもさ、うん、流してさ姉入れツイートしてもらおうそうやねん彦助流してはいはいはいライブ配信中って多分知らん人いると思う イパッドで見ながら練習するの楽しい i p h o n e ン0 x m a x ダブルクロスエクアザスノーアップやけどねいやリンクではねリンク貼ればいいあそうんな介のツイついたリツイートして。 あ、疲疲れれれた。おしょうごう、ご、そうこれね、練習しながらそう練習どうやっていつも俺やってるかっていうと iPad なんだよ iPad 超使えた何 か, かあったいつもこいつ使ってやってるんだけどね練習律していきます律してこいいったら で、俺いつも練習どうやってるかっていうとあれやつねこれでいいや自分の動画をこうやって撮ってそう、iPad 超見るやん何がすごいかっていうとこのさ下のこれあるじゃんこれでスキップしたりできるじゃんで、ここ超ゆっくり動かすと超スローで見れるの分かるこのコマ送りそうでこの膝タッチするとことか これを毎回、一回一 回, 回技やって、取って、何が良かったのかな、悪かったのかな、悪かったのかなっていうのを、一回一回こうやって、戻したりして、あ、ここはあかんわ、っていう風に練習してる。そうするとね、なんか、ひたすら適当に反復練習するより、あの、圧倒的に効率早い。そういうこと。あ、これとか。これミスってるんだけど、 なんでミスってるかっていうとここで最後膝閉じれてないからああダメなんだじゃあもっと膝早く閉じようみたいな感じで練習して iPad とか iPhone でもできるからやってみてえ超いいこれ超おすすめいや本当にねフリーセイルフットボールに関しては俺より100倍真面目だからね世の話は聞いた方がいいですそうだよマジでフリーセイルフットボールに関しては 関節は形の変えそれそれそれそれ律してこい水分補充してます何ができないのかわからないです何ができできない何がしたいのかじゃなくて何ができないのか、うん、何がなんえ技なのか技なのかなそう技 な, もうなんもどんな技でも大丈夫だよ、うん、次のプレゼント企画 iPad ですねあそれありやなありやなそれ確かに<笑> ありありよりのありもうリクエストないかなチェアフルコースよかったでしょ<笑>クロスオーバーのコツ行こうか行ってきて 俺俺ちょっとこれ高すぎるよ、はい、こ, れこんな感じですね<笑>。<笑>はい。えっと、どうがコツカー、ね。ジャンプのタイミングが。あげて、なにうと。 する感じはあん、ね、そんな感じ、ね、他かの技にあんまないんだよねこの動き。だけどこのタイミングさえつかえ掴めれば超一瞬でできるでどうやってタイミングをつかむかっていうともうね腰ぐらいにボールこうつかんでここからパって離して離した瞬間にジャンプするそうするとねまたね離したらそこジャンプ重力はね常に一定なんですそうけけって 待待たななきゃいけないいけかからその待っててるの も,、ね、かもどししくて難しいんですよそそうなん だ,、ね、だから手からこうやっていっちゃう、うん、形ができるんだったらそれをしようとししょうでねそれ10回ぐらいからね、はい、逆転から い, でいけるはいどこができてないか判断難しいそしたら見本がいるじゃないですかここに見本いる見本いるんでちょっと比べてみてくださいよそしたらマジで分かんなかったら俺にラインアットするそうラインアットを受けてくれればねアドバイスがあるんで彼からそうです スーパーパボール出ますよ僕ダブルルーティン出るんであまちゃんと1番取っちゃうよヤバいクラッチを教えてくださいだってヤバいクラッチだってヤバいクラッチレヘマズンやってよじゃあレマズンできるか時々音が途切れるちょっとうるさすぎるんかな俺の派手な回し技教えてください今カクカクしてるって とね、ちょっと待ってねこっちの回線い入るだけで、ねうん、こっちはいいんだよ簡単で派手な回し技教えてください簡単で派手な回し技ああ体も回っちゃ う, 体 も, 回っちゃう体も回っちゃうやつですこ、ね、今しは じゃん<笑>えと今年の大会出場予定はまず3月にあの歴代日本チャンピオンが集まる大会があってそれをようくんが出ます<笑>はい応援してねみんなでセコンド行くセコンドね東京でよくできパよパパパパパパパパパパっていう感じで3月末にますね、えー、はい、まだそうだねまあ後々、まあ、あと JFFC っていう日本一決める大会と あとは、あの、バイブスキングスっていう、僕らが主催してて、で、自分いつもジャッジやってるんですけど、はい。そんな感じです。うさん、L、エルランドぶっ倒しだって、よろしく。俺らはダブルルーティーンで勝たなきゃだな、そしたら。と。で、あとは夏のスーパーボールって僕らが出てる世界大会ですね。あります。 足を速く回す方法、俺ね、聞いて、この足を速く回す方法だけ俺教えたい、俺。おいおいおいあのさ、じゃあ、ダブルランドザワールドで、あの、ダブルランドザワールドってさ、こ の, のさ、これあるんだけど、はいはいはいはい、これをさ、俺はどうやって速く回せるようになったか教えてい い, いいよ。あの、俺、もともとはあの、ちょっと今の違うところに住んでたときに、うん、近くにダイヤがあったの。ダイヤがあったの。うん 3階が本屋さんだったんです。で、俺本よく読むから、本屋さんを体験するときにずっと声で歩いて。あ、っもうなんかエアでやってた。そう、もうずっと歩いて。これ本当に歩いてた。体、体すごい。すごいだけ。これで、あ、新劇場入最終回みたいな。<笑>うにそう本屋さん。<笑>そしたら本当に足。 本当に本当にこれでもおすすめスーパーの中であのマウスの足をダブルレッグオーバーとかできますかエッグのことかな多分エ ッ, グエッグエッグエッグビーターってやつですかねファンクラブ作りますかファンクラブ作ってくださいよ俺のライン ア, アットが1000人いったらファンクラブ作ろうー 500円でも入るわけじゃん月500円で必ず毎月イベントをおしおくみたいみそうだねこんばんはやってみようダブル・イン・アラウンド・ザ・ワールドのコツを教えてくださいあまずダブルレッグオーバーやろうよダブルレッグオーバーエッグあれエッグスも決めるのことよあかんねん俺は名前は分かんないでよごめんなさい うん、それだ。ダブルスイッチオーバー、そうだね。そうやな、ね。ゲーソーですね。ダブル。イン、アラン、まずアラン、じゃ、ダブルアラウンズワールドから行こうか、コツ。うん。俺あんまり得意じゃない。えっとね。頼もう。ダブルアラウンズワールド、あのさっきも言った、この二回の合わせ。そうまず、順番からいくと、あ、まず前提として、スリーパーであるで、この練習して。 まずステップ1、スーパーで回しながら歩くーーがら歩くがステップ1ですで、ステップ2はボールを、うん、あの最初タッチする位置なんだけど、はいはいはい、ボールがうやって、普通アランドウルをそのままやると思んですけど、はい、ちょっと半分くらいボールを前にスタートますこの辺こ、この辺で上げるのをこここでやってるのをこっちにするんですよ、今日。はい 自分 の, 方のボールを引いて回すんですよ、こっち側。引き寄せて、自分もちょっと下がるんでしょうねそねうそうそう。だから、ここで普通のアラン・カザワードと同じくうにやっちゃうと、足が詰まっちゃうんゃないはい。ここで。だから、最初からちょっと奥めにボールをセットします、うん。で、ジャンプのタイミングが次大事で、うん、一周しましょう。ボール一周するよう、ね、に、はい。一周回した、うん、本当、ここは、大体ボールのマウンド回るに来た瞬間にじゃないかと。うん うんうんうん、であとはそのもう足をね、ただ速く回すのがいいっていうわけじゃなくてボールのラッに合わせてボールを回す、はいはい、そうすると何がいいかというときれいに回るんですあじゃあこう落ちてこのボールが落ちるのに合わせてそそそうそうそ う, そうこうまたぐ感じだそういう感じ、はいはい。これなんかやっぱねフォームを大切にしてほしいこれフォームのきれいさを、うん、要はパフォーマンススポーツだからさ人に見せるものがかやっぱきれいな技でいいでしょう 見, 見てて間違いない だからそこもやっぱ意識してやってほしいし一生懸命頑張ってさ、うん、回してる感じで一生懸命体を使ってよいしょよいしょってやってたら見てる人にもさ、うん、あれなんか上手じゃないのかなみたいになるじゃん そ, う そ, う そ, う そ, うそこは、ね、できるだけねこうやめてこそうそうそうそうどんどんきれいに余裕にやってるなみたいな感じでそうだね か, うだからすごいねそれを確認するためにさっきうようがやったように iPad とかでさ自分のほうも確認するのってすごい大事で。 綺麗なのかな汚いのかなって自分で分かると思うからう間違いないだからゴールキレな人をちょっと目標にするというこういうゴールで確かに。た俺はよく海外に選手とかもちろん43本 も, 3もした人しが師匠がよろしるんだよねにはい WR&D サワーズはこんな感じでーすはいということで今回の配信は以上となりますありがとうございました今回初めてのねリフティングの解説を配信でやるっていう つまり、いつも以上にみんな見てくれま し, う、ね、うました。ありがとうございます。と い, ました と, い と, ということで、今回の配信良かったな、面白かったと思う方は、はい、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。<笑>す LINE アウトも、まあ、ぜひ登録してください。お願いします。また僕ら返してるんでお願いします。ますじゃあ、今回もハワイのとなります。また次回の動画で会いましょう。バイバイ。バイバイチ。チャンプイチ終わり。